なんかこうね頭から巻いて、ストレッチやっていや。うんうん<笑>、うん、うまな飲みやすいおはようおはようございます今日はリンカ隊長が一緒ですお邪魔します<笑>お邪魔してください初ですねそうですねやほ。ここはね、下北沢に今来てるんですけど下北沢 の, このカフェ、ステインハッピー はあの教えたくないぐらい私のあのすごい通ってるところなんでそうなんだそうなんですよめっちゃ仲良くてお久しぶりにんなら紹介しようと思って、はい、ここでご飯食べてから移動したいと思いますするぞーよしはいどう女いやとにかく可愛いんだよこの店とにかく可愛いすごいねメニューるとはいカタツ着いたはい到着え到着ー 私がおすすめ、この店をおすすめめっちゃ美味しい唐揚げレン来たよフレンチトースト。はい、食べますいただきますこれめちゃくちゃ美味しい、超カリカリなんだよ、うん、うまっ来た、こんな感じ<笑>くつろいね ちなみにこのカフェはですねいろんなイベントを開いていてででーんですオーナーさんも温泉ソムリエの資格を持ってて私と仲良しでイベントやってます だだ、ついだ。はい、もうお腹いっぱいになったんで、今から行くのは高校。バイ。うん。なんかさ場所がさ、うん。なんか下北沢空き地って書いてあったじゃん。そう、空き地なの。でん。将棋できるいい？めっちゃでかい。か将棋やったことないんだよね。オセラやろう。うその前卓球やるじゃん。うそ。う行きます。はい。あ、外す。 大丈夫私のカメラってじゃあ2ことる。 じじゃゃああああ3月19日までやってるねサウナに。 よここさ敷地のさオーナーの娘さんがそうそうだよや監修してるらしいんだけど敷地めっちゃ行くんですよ敷あの、ね、静岡にある天然水使ってるサウナですごいんだから天然水がまあの水風呂がね超アクアブルーそ、ね、えそめっちゃ綺麗めっちゃ綺麗すごいよ水着だよ行ってみたいと思いますはいもう一 またをゲットしました。ゲットしました。あ、式事、まあの薬草ソーダ。はい、日本茶のロウリュウです。ご自身でこちらのほうじ茶をここにかけていただいて。お茶なんだ。はい。どうりできるのン、ぜひやってみてください。はーい、ありがとうございます。マジで。丸焦げるから早くやって。待<笑><笑>ってこれ、無理、暑い。ものすごく暑い。<笑>すごいね。 出たいぐらいだもんね<笑>すごいね、どうこの私のハットはか可愛 い, いめっちゃ可愛 い, いこれ水着にあ…あ、ちょっと待って、鍵熱っまじ、ね、気をつけていや、置いてきたの 何, 何持ってきたの熱い貴重品だから熱い携帯壊れそうわかるそれ一回出した方がいい説あるらはいあ、熱いね、もうふろふろしこれ見て良くないこれがね、水風呂でビタミンパワー5 アメリカの本気で小屋。分かるかなね小屋。とのい処方だって。あっめっちゃかわいい。見て。これはかわいい。あすごーい。癒された、この家。これすごいな、でもほんとに。ね、めっちゃかわいい。ね、なんか私もこういうとこにいつか乗るように頑張る。うん、あ、著書。そう、著書。汗はずきそ。そう。サードは、あれよ、私12分も入んな、ね、い初め7分くらい入って、はい で、二回目に10分入って、三回目にも10分入って、水風呂入って、ここまで頑張って入って、冷たいってだってこう座って、ふーってやると魂が抜ける。抜けると整うって言うんですよ皆さんサウナっぽいことちゃんと言った。行ってこようか。行ってこよう来ます。あー、熱いな。まだ味わっが見えてる。すごくないいやー、いやー。あ、オーブンね、結構入ってすぐに真っ赤になってまえ、だってもう、暑いもん。 暑くない？ねなんですごい。いいなんでね。ガチもそれになりたいじゃんてややだ。全然出ないんだけど違、違ってもう5分はいるんだな。5分ぐらいな私も。暑いもんこのこれも暑い。触れないぐらい暑い。暑 い, いけど暑い。暑いんだけど私まだ来てないの。全部が暑い。自分の体が暑いし、あのね、この動くじゃん。この切る風がめっちゃ暑い。<笑><笑>多分自分の熱いだけなんだけど。 <笑>か爪とか熱い自分の熱い熱いサウナ敷地 の, の人たちみんなねこれまで濡らすじゃんびしゃびしゃに、うん、濡らした後にそれをなんかこうね頭から巻いてスるってやって、うん、今さここで息すると鼻で痛いえのよでじゃあ鼻が、うん、それ痛くないよね多分痛くないちょっと私の体が耐えられない。よ全然すくえてないうわ、えー無理これ以上熱いのやだあ熱くなったかも 今の少量でも。よしょ、出ようかな<笑>。これからじゃない。え、来てるようち。水風呂の入り方教えて。う入ろう。う行こう。暑い。汗だけ。忍可隊長の図。だけど<笑>耐えてるいいんだけど。<笑>多分ね、皆さんが思ってる以上に冷たいですよこれ。十一のとこかな。十度ぐら い, い, い。いいですか。あ、すみません。<笑>てかもう寒いも。上が。うん私ももうねもう冷たくて死んだりそう足。そうたま、ね、りた。そうですよね。いはーい。 仲良くなったーあー。あのう内野が入れなかった水風呂に自分は入って。<笑>それ見て引いてたよね。すごくないすごくないとか言って仲良くなりました。はい、いやー。うん。<笑>うん。ま、な、身長いまださ来てないの。ちょっとまだ経験してない。ちょっと待ってない。ということでこれなんか美味しかった美味しい。ビタミンビックス。美味しい。熱い。はいじゃ。はい。 戻しまーすはいあのあ待っるーっるでしょーっるでっ、うん、<笑>ああ待ててて来来るるううももう首の後ろまで来たからい経いいいい っ, っ, っ, <笑>ったでしょ。<笑> 整いませんでした。また次回ご期待ください。じゃあ、その時に。またねー。サウナ終わった後の。サウナ飯。うちはサウナ飯、はい。ごっついを使ってきたねー。ふわちゃん。<笑>かわいい。かわちゃーん。 見て熊の首にマシュマロ引いってん。えどこどこどこ。さ本当だ。かわいい寝てたんだ。かわいってたここにマシュマロ引いた。寝てた。おやすみサウナ飯でした。はい、楽しかったね今日。楽しかったね。うん。また来よう。サウナ飯食べて帰ります。帰ります。バイバーイ。